うわうわうわうああわケーキ食いたいなーケーキどうぞどうぞじゃなくてケーキ食いたいんだよなーどうぞケーキを食いたいなチョコケー キ, いいーケーキあチョコじゃない<笑><っ><笑>バナナケーキ食いたいなーバナナケーキうんどうしたらいいの作ってよ用意してきたの<笑>ちゃんとさちゃんとエプロンも用意してきたのエプロン よし見てみてキャーンドラえもんとキティちゃんに身を委ねました、うん、よしというわけで向こうで待ってるからこれ着替えてえー、<笑>ステステステ<笑>終了はいというわけでですねもうキティちゃんとドラえもんが一緒にいるんですけどももう完全<笑>俺らのキャラクター達が嫉妬してますよこれはい登場していただいて <笑>ちょっとよく見せて<笑><笑>はいというわけで今日はですね一緒に<笑>、うん、クリスマスケーキっていうか、んまあ、何でもいいんですけど<笑>クリスマスケーキでしょはい作っていただきますお願いします<笑>一緒に作るじゃなくて<笑>作らせる<笑>、うん、はいお願いします<笑>何からすればいい何があの材料 は, 材料は、うん、何を準備してくれたのまずバナナとクチンね はいはいはいはい、はいそしてカットフルーツカットフルーツですねうんと最後に中ク、うんいいね、チョコレート的なやつかわいい、はい、買ってきたのでこれでお願いいたしますはいかわいいあーお酒イェイイェイお酒飲みたいビールくださーいこんな保育園の先生の確かに保育園の先生こんな感じだよね加工しておいてお酒飲むっていうイェイ乾杯<笑>あっう 美味し い,、ね い, しいね、はい、はい、さあどうしようかなまず生クリームを、はい、作ろうかなはいお願いしますホイップクリームをね作ろうと思うんだけどはい冷やしながらやっぱ泡立てた方がいいらしいからうんちょっとうちボウルが2つないからねお水入れてお砂糖 も, も入れないといけないんだ先にねそうだね生クリームを入れまーすどれくらいの量になるんだろうこれなんだろうねどうだろう分からんそれは3杯でいいのかそう3杯じゃない おお、ねいい感じになってきたなってくるもんだねういー生クリーム完成しましたーはーいバナナえやらしい<笑><笑>終了斜めスライスでいいんじゃないうんうわってるよこんな感じにスライスしていきたいと思いますはー い, はーいお酒飲もううん俺はあれマジはいあっお願いします なんかもう、うん、このケーキ作りに全然関係ないんだけどさうん、どうしたあこういう人になりたいなっていうのがあって、うんうんうん、なんかさちょっと前にね、うん、ホットモットかああお弁当屋さんそうホットモットに行ったのううん、うんでホットモットに行ってさうん俺と、うん、あと一人女性がいたんだけどお客さんでねでそれでその女性の人が先に買って待ってたんだけど、うん、なんか多分お店の都合で、うん、これができませんでしたみたいなちょっとクレームを ものああ、あったみたいな、うんうんうん。ちょっと多分そこにいたから、あれな、うんうん、詳しくは分かんないんだけど、うんうん。で、それでさ、怒る人だったら怒るじゃん。えーね、なんでみたいな、うんうん。確かに。でもさ、その人はさ、全然、あ、大丈夫です、みたいな。ちょっと優しい感じで。うんうんうん、まあ、それだけでも俺は的には好印象だったのね。はいはい。で、お店側も、うん、なんか申し訳ないなって思ったみたいで、唐木一つサービスしますよ、みたいなこと言ってた、うんうん。で、その時の、うん、その女性が、うん、え えー、えからっえ辛、ー、っ<笑>いや、えー、ちょっと、ほんとに、いや、そういう人になりたいなと思ってんなんなん。え、なんかそこでさ、怒る人は怒るじゃん。うん。それがいいな。いや、そうね。人によってはさ、そうそう。る い, る人いるって言 う,、うん、う人もいるよね。<笑> いやー素敵。だから俺もそういう人になりたいなって思ってああ。そうねそう。いいと思う、そういうの。ね、だってさ、まあ、おし、お店側はもう、うん、わざとじゃないじゃん、きっと。そうそうそう。でそ う, そ う, そうなんか、できなかったんそうなの、そうなの。で、ちゃんと、それで、ニコってしてるのがちょっと、陰キャ同士だからさ、うん、多 分, 分、わかった。<笑> <笑>陰キャ同士って誰と思う多分その人も陰キャだったと思うの。<笑>イメージって。うん、<笑>うん。そうそうそ う, そう<笑>素。素敵。素敵。うん。俺もそういう風になりたいなって思ったね。いいね。確かに。でもなんかさ、それでさ、今は、俺26とかでさ、うん。でなんか、えー、美味しいとか言ったらさ、なんか、えー、あざととか言われるんだよ。そうかなそう、言われると。言われる、言われる。だっていつも言ってんじゃん。言ってる。だからそれがあざといって思われてるのかもしれない。<笑>いや、それはないと思うよ。いや、だからそういうのでも、 喜喜べべる人でやりたたいいいなっって思ね。<笑>なんか素直に喜べるのいいよ、ね、<笑>そうそうそうそうそ う, そう<笑>はいというわけで<笑>続きやっていきますはいはいはいさて続きですはいじゃあ<笑>ちょっと盛り付けていきたいと思います<笑>おまちょっとちょっとぐらい塗っとかないとね間にもねうん、うんまあ、でもいやうまいうまいうまいうまい直接、うんまあ、これ間だからね、うん、ちょっとそこまできれい塗らなくてもいいかなと思う何、うんうん、これバナナ敷き詰めたいの バナナでバナナではいバナナだけでいいああそっか他のフルーツもせっかく買ってきてくれたやつもあるけどじゃあバナナといちごをやっていくいちごあいいねじゃあとりあえずちょっと、うん、バナナをえこれ重ねた方がいいのかなうんこんな感じでのけていこうかそうだねおいちとおいちとおおすごいなきれいきれいね十分きれ い, の せ, ないのせれるのせれるでしょほら切った時にさうんうんうんいやーすごいすげえな まあ、ここここからいせとこうの上にもちょっとクリーム乗せといたほうがいいのかなボトンって乗せとけばいいんじゃないね、うん、あでもまあまあいいんじゃないこの間にさちょっと、うんうん、埋め込む的な感じでさはいはいはいこんなすごすごいねなんかすごいボリュームのあるケーキになりそうな気がするうんもう一個も乗、うん、せちゃうはいはいおおすごい。 何これで、はい、これを塗っていったらいいよねこれ周り塗るの周りも塗った方がいいかな塗れるいや塗れるんじゃないわあーへえうまく塗れるかなね難しいねいやまあまあいいよでも雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気選手交代翔太選手、はい、丁寧に仕事をしてますね、うん、まあでもいい感じに塗れてるいいんじゃんいいんじゃんなんか手作りケーキって感じねうん めっちゃ食うやんなんかできてきてる、ね、なんかもう最後の微調整これいやいやいやうわっでもいい感じじゃないねでさはい最後にさはいほらおおすごいおいいねほらいいねあっ<笑>いいね見て見ていいじゃんクリスマスいいじゃんいいじゃん完成しましたーありがとう終了せーの ハッピーバースデー<笑><笑><笑><笑>はーいというわけで、はい完成しましたーイエーイうーい、おいしそうーおいしそうできたねち、うん、ケーキですかケーキいただいていいんですかはーい<笑>よ し, よしじゃあいただきましょうか。ね、食べてみよう。うん。いいよ、先に食べて。いただきまーす。はーいそのまま豪快豪快だよ<笑>かわいい。おいしいおいしいうん。 すごいついてるよ。バナナうま。美味しいよね。うん。うん。あ、美味しいね。ね。うん。なんか結構甘いのかなと思ったら。うん。わんぱくだな。美味しい。普通のケーキより美味しい。ね。甘さ控えめじゃないうん。美味しいよ。うん。すごい。バナナがゴロッと入ってて美味しい。うーん。うん。 美味 し, しい美味しいはい、美味しいです。終了。うん。うん。こっちも美味しい美味しいです。いいね。クリスマス前にさ、うん、クリスマス気分をめちゃくちゃ味わえたから。美味しいうん。美、う、味、ん し, うん、しい。ありがとう。うん。作 っ, っていただいて。 はーいというわけで、はいね、今回はですね、うんまあ、クリスマスに近いというわけで、うん、2人でケーキ作って食べましたー は, ーいはい、えー、はい、うん、新しいエプロンのわ い, いエプロンと一緒に、うん、<笑>なんだよそんな顔で見んなよこっち温度<笑> 何だよおい。おい。愛くるしい顔してますわ。お、飲む飲む飲んだよ。クレーム来ないから心配なんだよ。<笑><笑>はい、というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。ます気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンを お, 願お願いします。インスタ、ツイッター、ティックトッもお 願, お願いします。ではまたー。We wish you a Merry Christmas.We wish you a Merry Christmas. うん。